本日ご紹介するのはこちらマックスウィンさんからリリースされておりますチレジチューナーになりますで。今回はこのチレジチューナーを使ってテレビキャンセラーを使わずともテレビが見れる方法、またテレビキャンセラーを使わないことによるメリットについてのご紹介をしていきたいと思います。 で今、こちらテレビを映しているんですけれども、実は今これはマックスインのチデジチューナーを使ってテレビを映しております。ですが、直接このディスプレイオーディオにつなげているわけではなく、こちら。まあ、このようにネットを見たりとかができる、こちらになります。 見覚えのある方もいらっしゃると思うんですけれども、こちらはオッドキャストの Picasso2 Pro という AI ボックスになるんですが、これを使うことによって、まあ、ネットもできたりで、YouTube もできたり、Google も見れたり、Google マップも見れたり、Oddcast の Picasso2 Pro から HDMI のイン側の接続端子がつくようになって、まあ、この機能を使って、このような形で、 テレビを映して地上波を見るという、まあそういった使い方を今私はしています。まあこれによって何がメリットがあるかと言いますと、テレビキャンセラーをつけなくてもテレビが見れてしまうということなので、まあ例えば、純正ナビ、テレビキャンセラーをつけてしまうと、 GPS が受信しなくなってしまうので、このナビ自体が使えなくなってしまうということがあります。さらに、以前の動画でご紹介してるんですけれども、運転支援系、アドバンストドライブが使えなくなってしまったりとか、そういったことがありますので、問題があるということになります。ですが、こちらは、この、アンドロイド端末の中で、 地上波を映すということになりますので、テレビキャンセルをせずともテレビが見れてしまうと。そういった使い方を私はしています。作動の検証は後ほどさせていただくんですけれども、今回テレビキャンセラーもつけていますので、まあそれとのまあ比較の観点でまあお見せをしていきたいと思います。まずはマックスインの切れジチューナーの紹介をしていきたいと思います。 今これ私、助手席のこのシートの下に入れてるんですけれども、こちらがマックスインの地デジのチューナーになります。すごく感度が良くて、これ4チューナーなんですけども、まあ1、2、3、4と4チューナーになってるんですけれども、私これ今2チューナーしか使っておりません。後ろだけアンテナをつけてます。それでも、この停止状態でもしっかりと デジを受信しててくれて先ほどのようにテレビが見れるといったかなりの感度を持っているチューナーになっております。こちらはすごくいいものになっているなということをまず一つ実感しているところです。で、この3つの RCA ケーブルがついていて、で、私はこれ、今回の AI ボックスで使う場合は、この RCA から 取り出して、で、分配器があるんですけど、その分配器を使って HDMI に変換しないと映らないので、RCA ケーブルを使っています。まあ、通常の使い方でしたら、こちらの HDMI の出力、これもマークスインのチレジチューナーには付いているので、 まあ、これを使うということになるとは思うんですけれども、まあ、テレビキャンセルをしないでってことになると、AI ボックスが必要になるので、まあ、RCA ケーブルに分配器を使って、HDMI に変換するというやり方になってくるかなと思います。で、それからこちらが電源になります。で、これがリモコンの受光部というものです。 で、電源のランプとミニ B キャスカードというのが付いています。で、私の取り付け方法なんですけれども、まあ、この助手席のこの下のところがボクシーに関しては空いてるんで、まあ、私の場合はこのシートの下に入れてます。で、ここの下、これかなりコンパクトになってるんで、設置もすごく しやすいです。この中に入れちゃいます。で、先ほど少し触れましたけれども、これが分配器になってます。で、この RCA のこのケーブルっていうのが先ほどの m a c スイのチリジチューナーにつながっていて、出力されて、まあ、インプット。で、この HDMI のアウトプットを通して、 AI ボックスの HDMI のインガーにつながっているということになります。で、これによって HDMI 入力の機能というのが使えるようになります。HDMI から HDMI につなげちゃうと、なぜかつながらないといった事象がちょっと今起きているということになっています。であとは、こちら、発電機材があるんですけど、ここに私はこのリモコン、 こちらが付属のリモコンになるんですけれども、この受光器をここに取り付けています。まあそうすることによってこう操作性というのも非常に良くなっています。まあこういった取り付け方を行っていると。で、アンテナに関しては、リアの窓ガラスに貼り付けをして使っているといった状況になっています。はい。それでは、こちらの作動確認ということで行っていきたいと思います。今、こちらは、 走行している状態で、まあ、テレビが映っています。通常の状態ですと走行中はテレビが見れないといった状況になります。まあ、そちらも参考までに紹介しておくんですけれども、まあ、これが通常の状態ですで。テレビをここで選びます。 はい、このように。このように、止まっているときは、テレビが見れる状態なんですけれども、動いてしまうと、テレビが映らないというのが、まあ、通常の純正ノーマルの状態になります。今、動き出しましたんで、見ていただければと思うんですが、 このように動き出してしまうとナビに切り替わってしまったりで今この状態でテレビを映そうとしても走行中は起用できませんっていうことで出てきてしまうというのがありますでこれをこの不満を解消するために、まあ、一般的にはテレビキャンセラーというものがあったりとか、まあ、今回私がご紹介する AI ボックスの HDMI のインガーの接続機能を使ってテレビを見るといった方法がありますで、まずはこちら一般的なテレビキャンセラーを使ってテレビを見るというものなんですけれどもこのスイッチを押すことによって、はい、こういう形で動いている状態でもテレビが見れるというのがテレビキャンセラーになります ですが、これ今テレビが見れている状態ではあるんですけれども実は問題というのがあってここを押していただければ分かるんですけれどもこのように今純正ナビが使えないといった状態になっていますこれ今走って進んでいるんですけれどもここのカーソルの部分が動いていないのがお分かりいただけるんではないかと思います テレビキャンセラーを入れている状態ですとテレビは見れるんですけれどもこの純正ナビが機能しないということがありますので、まあ、一般道で一般道高速問わず純正ナビが使えず使えなくなってしまって迷子になる恐れがあったりであるとか以前の動画でもご紹介していますが高速道路でアドバンストドライブを使いたいという時に高速道路を認識していないといった状態になった時にはアドバンストドライブが使えなくなるという、まあ、そういった 問題がテレビキャンセラーを使っていると起こるということになりますでそれを解消するためにもう一つの機能というのが今回の私の機能になっていますで一度テレビキャンセラーもう一度オフにしますそうしますとこのように再度ナビが認識し始めますこの状態で少しくぐっているわけです そうしますと、アドバンス取バー効かなくなるっていうことが出るんですけど、で、またこう戻るわけなんですけれども、まあ、こういった状態になると、まあ、いうことになります。で、一方で、もう一つのパターン、私の今回のパターンなんですけれども、AI ボックスを使った地上波の見方ということなんですが、こちらです。で、それが、この HDMI の入力端子というものです。 で、先ほどと同じ手順で比較をしていきたいと思うんですけれども、まあ、まずは、スタートした時にテレビが見れるかどうかということ、それから、ナビが狂っていないかどうかという観点で見ていきたいと思います。で、もちろん今テレビキャンセラー使ってない状態なんですけれど、普通にテレビが継続して見れるということになります。さらに、ナビを見たいといった場合、 このよよううににナビ自体もししっかりと作動してくれるようになりますので道に迷うということもありませんし運転支援系が誤作動するということもないということになります。それによって純正ナビの機能を浸すことなくまた運転支援系誤作動を起こすことなく移動中でもテレビが映せるという 非常に大きなメリットがあると、まあ、いうことになります。あと、こちらのチレジチューナーなんですが、非常に感度も高くて、まあ、走行中を見ていただいてても、あまりこう、途切れることもありません。で私、後ろのアンテナ2本しか使ってないんですけれども、まあ、それでも十分綺麗に映ってくれますんで、まあ、必要十分ということになります。で、今、こちらは、 教育テレビになっているんですけれども、例えば、まあ日テレももちろん映りますし、テレビ朝日ももちろん映ります。で、TBS ももちろん映りますし、で、テレビ東京ということで、しっかりと十分な受信をしてくれますので、まあテレビも普通に見れてしまいますので、 もう十分すぎる性能を持っていると言ってもいいかと思います。はい。ということで、こちらのチレジチューナーの必要性というのが少しお分かりいただけたんではないかと思います。特に AI ボックスを使って地上波を見るということにおいては、まあ、このマックスインのチレジチューナーというものが必要になると、まあ、いうことになります。それによって純正ナビや運転支援系が 支障なく使えることになりますし、かつ AI ボックスはネットの環境等もありますので、ネットを見たり、地上波を見たり、切り替え等も操作パネル上で行うことができると、まあ、いうこともありますので、非常にスマートに使えるようになるということで、こちらのチレジチューナーは非常に有効的な機能を持っているということが言えるかと思います。もう一つ、 大きなポイントというのがあって、チレジチューナーを自分で取り付けられる人はいいんですけれども、まあ、自分で取り付ける自信がないという方にとっては、非常にメリットがあるんではないかと思います。ディーラーでチレジチューナーをつけてもらおうと思うと、このマックスインのチレジチューナーが買えてしまうぐらいの費用がかかってしまいますので、まあ、そういった意味においても、非常にこちらのチレジチューナーというのは、価値ある1台になるんではないかと思います。